イの、えー、オリジナル曲「勇気の雫」という曲をお送りさせていただきます、えー、生きていればいろんなことがあって、えー、成功や失敗を繰り返しながら、えー、人間が大きくなっていきます、えー、どんな時でも明るい気持ちで、えー、前を向いていようという思いを込めて作った曲になります「てんてこイのオリジナル曲 ゆうきのしずくですご声援よろしくお願いします ありがとうございました